皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年9月25日、今週のエピソード依頼帳にバトルトリニティがありましたので、忘れないうちに速攻でいきました。試合終了後、何やら出ました。この試合で新たに獲得した実績はないので、試合終了後が更新のタイミングということなんですかね。知りませんけど。 今日からまた新たなフィーバーが始まりました。今回は天国フィーバーというわけで何やら新しい相手と戦えるみたいです。というか、この名前でなんとなく予想がつきそうですね。予想通りでした。ということは残りの4つもなんとなく予想がつきそうな感じですね。戦った感じは弱くもなく強くもなくという感じでちょうどいい感じなのではないでしょうか。ベルトも出やすくなっているみたいなのでベルトの厳選をする人は今がチャンスですね。